はいというわけで始まりました「その他のミュージックボックス」「かっこ物理」今回第3弾ですね今回ですね HSTV ライブに流れていた曲を紹介していこうと思いますまあもう正直疲れていますがよろしくお願いしますただいまあの時刻23時でございます頑張るはいというわけでですねただいま流れているこちらですね「ゲームオブゲーム」 まあ作成日の方が2017年10月18日今年でございます見てもらった人は分かると思いますがある動画に使う予定の楽曲でございますまあそれはおいおい分かるということで次の曲というかまず最初の曲いってみましょう はいというわけで流れていましたアンダーバーシンプルアンダーバーゲームまあシンプルゲームですよあれですねはしたーということで、まあ、はしたから、まあ、こちらのアレンジをもともと お, お願いされていましたのでつい先日2017年10月26日やっとアレンジできましたもうまあ、それこそですねはしたからあるリクエストを受けまして、まあ アレンジをするなら原曲からアレンジしてほしいというふうにリクエストをされましたので今回まあ作りましたまあというか間に合ってませんね<笑>日付見れば分かるんですけれども<笑>本当最近やっとデータができたというところですまあいつか渡しますいつか渡しますっていうか多分これ投稿されてる頃には渡してます多分どっかかしらで使ってると思うから<笑>ということで以上シンプルゲームでした はい、続いての曲ですね<笑>もうなんか眠すぎてイントネーションおかしくなってますフライ a ウェイまあフライ a イ a イでございますよフライ a ウェイまあ飛びます飛びますけどハイテンションで行きます Fly a ウェイのウェイをイ a イにしましたまあそんな感じの楽曲でございま す, すこちら作成日の方が2014年7月26日で まあアレンジというかちょっと改変しまして2014年10月31日っていうふうにはなってるのかなデータでごめんなんか言い方は忘れちゃった<笑>というわけでまあこちら書室の方はニコ動でショートまあ短くしか出していませんイェイということでまあよく見つけたねハスシータまあ私作った曲のデータ全部忘れてるんですけど基本的になんか あっちこっちゃあっちゃこっちゃ見てなんか曲線してるようですけど見つけるねーごめんこれしか言えない眠い次行ってみようはい続いての曲でございますえっ、ー、とタイトルの方「ネイブルダンス直訳へそ踊り」でございます<笑> というわけで、まあ、こちらデータの本度作成日が2015年1月29日でまあそれこそ私の最新のツイート見た方はわかると思いますが8月お盆中ですよちょっとさすがにデータ量やばくねと思いまして探しましたら見つかっちゃったんですよこの曲が一番タイトルに困った曲ですこれが。でまあ そそれこそ2017年8月15日、まあ、改編しまして、繰、ま、り、あ、改めまして、M キューブの方に投稿しております。はい、というわけで、なんやかんやで初出は M キューブでございます。まあ、もう本当、バカげた踊りしてるような踊る人あのあ曲でしょ<笑>だからへそ踊りってやったんだよ。という、まあ、私の本音です。次行ってみよう。 はい。続いての曲になります。スタートゲームという楽曲でございます。こちら作成日が2015年3月23日。で、TM b o x ですね。初出の方は t n ボックスになります。そしてですね、なんと、こちらだけなんか説明文のデータが残っておりまして、えっと、その一部読ませていただきます。 2015年度が始まりますさあ始めようじゃないかかっこ何をだとか突っ込まないのうーん何始めたかったんだろうな<笑>まあその結果があの曲数だからある意味やらかしたなとは思ってます<笑>というわけで次の曲いってみましょうはいというわけで今回のラストの曲になります「ダンス・ザ・タイム」 こちらですすね2014年のの月28日作成で初出の方はボックスになりますそうですねまあ2014年の楽曲ということでして正直言います2014年の中ではまあ上出来かなっていうところだったんですけれども思い出としてはソロを一番失敗してもう今年中になんとかしたいなって思ってる次第でございます今言いました今年中に何とかしたいです頑張ります 有言実行します<笑>、まあ、本当にこれだけはあのソロだけでもいいから早く直してなんとかしたいと思ったんですけど2015年のあの曲の荒波にもまれて消えました<笑>ついでに TMBOX も消えました<笑>、うん、前の前に行ったねということでまあここあここう、えー、かまだまだかまだ先か<笑>なな何やってんだ俺はってね<笑> えー、どこだどこだどこだけどそろそろそろそろここからここからなのここからのソロ失敗してんのほんとクソでしょこのソロ<笑>ほんと誰でもいいからあのうまいソロの弾き方教えてあの一部ここやりたいからっていうのはあったんですよそれにしてもこれはひどいだろっていうまあこことはやりたかったんですよ今流れていたフレーズですよ と、あとここから先のフレーズでして、ね、こ, こ, ここここここピューンがやりたくてまあソロ入れたわけですよ失敗したよ<笑>というわけで誰かソロ教えてください<笑>なんか今の自分でも入れれる気がしません<笑>というわけでですねまあ以上その他のミュージックボックスかっこ物理でした次回何になるか 全く分かりません。それでもよろしければ お, 使いお付き合いの方、どうぞよろしくお願いいたします。以上、お相手はそのかでした。それでは、ごきげんよう、さようなら、眠い、おやすみ。<笑>